腹筋やプランクいろいろやってるけどなかなかお腹に効かないんですそういった方におすすめなめちゃくちゃお腹に効くプランクというのを紹介していきますたった20秒で2倍以上お腹に効きます腹筋が筋肉痛の方は今回はやらずに見てください筋肉痛じゃない方は一緒に動画を見ながらやっていきましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、膝を片方だけついたプランクというのを紹介していきます。ちょっと特殊なやり方なんですけども、めちゃくちゃお腹に効くんです。プランクっていうのは慣れてくるともう30秒1分。あまりお腹に効いた感じがしなくなってくるんですね。そこで今回はたった20秒だけ一緒に頑張ってみてください。スマートフォン持ったままできますので、うつ伏せになってやり方を見ながらチャレンジしてください。そして腹筋とプランク。実際お腹へこませるにはどっちがいいのって思ってる方も多いと思うんですけども、 が苦手な方はプランクでいいです腹筋が得意な方は腹筋でもいいですしですがプランクっていうのはお腹へこませるメリットっていうのがすごくありますなぜかというとお腹が下向きになっているのでその下向きになるとお腹出ますよね それを持ち上げる力そしてプラスアルファ息をしっかり吐くと腹横筋というのがすごく身につくんですね腹筋じゃついつい力んでしまう人も今回のプランクやっていけばお腹がへこみやすくなりますぜひ一緒にチャレンジしていきましょうたった20秒1セットでいいです真似して辛かったらコメント残してください行きましょう今回膝ついたプランクなんですけどもまずプランクはお腹に効かせるコツというのがありますまずはスマホ顔の前置いて 肩の下に肘をつきますここから腰をちょっと丸めて肩からお尻まで一直線にするイメージです今は腰が反れてると思いますこの反れてる腰をこういう感じでお腹をへこませて腰を丸めてみてくださいこれが基本のポーズですこれを踏まえた状態でやっていきますできる方は手をしっかり伸ばしてスマートフォンを見ながら腰を丸めてつま先立てて 体をを持ち上げる片片方方膝膝伸ばすすついてますこういう感じで10秒ずつ交互に行いますもし肘しっかり前に出して体が持ち上がらないよって方はちょっと肘を近づけて肩の下よりもちょっと前ですまっすぐと肩の下の間ぐらいの位置で肘をつきますこれで片方膝ついて片方は膝を伸ばすこれ10秒キープ ジーばたったら反対。頑張っていきましょう。たった20秒。お腹しっかり引っ込めて、下に出たがるお腹を持ち上げてください。腰しっかり丸めてください。息は9秒吐いて1秒吸う。頑張っていきましょう。それでは、行きます。できる方は肘しっかり伸ばして。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、 反対 た, たった20秒お疲れでした。 めちゃくちゃ簡単で効きますよね。もし肘しっかり伸ばしてお腹に効かない感じがした人は肘をちょっと近づけてみてください。そしたらお腹を丸める意識ができますんでそういった形で20秒やってみてください。そして肘をね近づけてあんまり効かなかったという方はもうちょい前に出してもらって。 片膝プランクやってみてください。息しっかり吐いてお腹をできるだけ自分で持ち上げた方がお腹に効きます。腹筋もプランクもそうなんですが、とにかくお腹に効かす意識ができてないとあんまり効きません。お腹にとにかく力を入れてから息をしっかり吐くことで腹横筋、腹直筋が鍛えられますので、お腹に効かないよって方はもっと意識をしてみてやってみてください。何度もやっていくとだんだんコツがつかめてきます。効かすコツっていうのがつかめてきますんで、何度も見ながらチャレンジして もらえたらと思いますやったよ腹筋に聞いたよって方はですね、グッドボタンとコメントよろしくお願いいたします各種 sns も行ってますので説明欄からリンクのフォローそして動画のシェアなどもご協力よろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました